平成31年3月9日、阿蘇市黒川にある阿蘇広域行政事務組合消防本部で、阿蘇消防フェアが開催され、参加者たちが、はしご車登場や消火訓練の体験をしました。まず、消防署員が高さ25メートルの建物の屋上からロープを使って降下して、消防フェアが始まりました。この阿蘇消防フェアは、 阿蘇広域行政事務組合消防本部が3月の全国火災予防運動の一環として4年前から防火意識の向上を図ろうと行っているものですこの日は皇帝に恵まれたとあって家族連れなどおよそ300人が訪れて20メートルの高さまで上がるはしご車搭乗や消火器を使っての消火体験消防署員に助けてもらいながら綱渡り体験などを行いました また消防車の前で記念撮影したり、運転席に座るなどして、子どもたちは消防隊員になりきっていたり、災害写真などの展示コーナーや、AED の体験コーナーも設けられていました。昨年度、阿蘇管内での火災総数は35件で、昨年のこの時期は林野火災なども多く発生しており、会場には火災予防のポスターなども紹介され、 火の人を呼びかけていました。